こんにちは千葉県千葉市より参りました霊人伝社のル響きですよろしくお願いします霊人伝は今年で13年目ですが、13年で12回の衣装賞に歩きました衣装のきらびやか振りは 全体に自信がありますぜひ目の不運にしていただけたら嬉しいです踊り子のみんな本日1回目の演舞張り切って踊りだそうかそれでは参りましょう「レジン人伝承響きアバテラス2018花鳥風月ハレ ル, ルヤジャパン」 トトだよ全いしょ。<笑> you、okay.